陸流、演技後に崩れ落ちたシーンに、龍一くんはいつも、記者も思わず笑った、中継では明かされなかった、真相。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月9日から12日にかけて、アメリカのコロラドスプリングスで行われたフィギュアスケート四大陸選手権。この舞台で、日本勢が2つの、特別な、 金メダルを獲得する快挙を成し遂げた。全2回の1回目、2位、へ続く。年間グランドスラムに王手、日本勢初の金、日本勢初部位を成し遂げたのは、リクリューの愛称で知られるペアの三浦力、木原龍一組。今季、グランプリファイナルで優勝するなど、世界トップといって差し支えない成績を残してきた二人。この大会でも優勝の本命とされる中、重圧を跳ねよけ、期待通りに他はどう 本大会のペア種目では日本勢初の金を獲得した。フリーの演技後、木原は膝から崩れ落ちるように倒れ込んだ。感極まったかと思いきや、木原曰く、シンプルに空気が薄かった。本当にきつかったとのことでした。標高1800メートルの高地の会場で開催された今大会は、酸素の薄さに苦しむ選手が多かった。木原もその影響を免れなかったのですが、木原の言葉を聞いた三浦は、 ゆういちくんはいつも倒れ込むんですけどとすかさず応じ、記者から笑いがこぼれていました。フィギュア担当記者。絶妙な愛の手が象徴するように、二人が時間をかけて培ってきたコンビネーションこそ最大の武器。環境の変化やプレッシャーにも容易に崩れない、絆の強さを証明して見せた栄冠だった。見え続く。あなたは美女と野獣のどちらでしょうか。ネイサンチェンコへ三浦義雄が会いと記者を驚かせた。